小なり佐藤健大なり、こいつず、以来3年ぶり連ドラがスタート、主演井上真央とラブストーリー、100万回言えばよかった。女優の井上真央さんが主演し、佐藤健さん、松山健一さんが出演する連続ドラマ、100万回言えばよかった、TBSK、金曜午後10時の放送が1月13日、スタートする。 佐藤さんは2020年に放送され話題となった恋は続くよどこまでも恋つ続同局以来3年ぶりの連続ドラマ出演数奇な運命に翻弄翻弄されながらも奇跡を起こそうとする3人の姿を描くファンタジーラブストーリー井上さん演じる相場優位そ馬優位と佐藤さん演じる鳥の直樹鳥の直樹は幼馴染みだったが 大人になってから偶然再会し、改めてお互いを運命の相手だと確信する。しかし優衣にプロポーズしようと心に決めた矢崎、直樹は不可解な事件に巻き込まれ突然、優衣の前から姿を消してしまう。実は直樹は自分が死んだとわからないまま魂となって現世を彷徨い続けていた。